お揃いの小指のリング刻まれた愛の証君を忘れた二年記念日夜の街にと 匂いしくなって愛がないのに出てる荷物」「手と手が触れた瞬間も」「冷えたあのぬくもりも」「これでおさらばしよう」「全部夢に戻すよ」「このキスで」 キスで。君とは違う濃い目の化粧。お幅も手のつなぎ方も。やすりのちっぽけな愛で。 出会った「2年中ね